こんにちは G です。今回は Wi-Fi ホットスポットのお話。Rasp-AP という結構有名なソフトでラズパイを Wi-Fi ルーターにします。具体的には画面のようなイメージです。ラズパイに接続されたイーサネットに Wi-Fi 経由で接続できるサービスになります。でも 元来無線ルーター自身そう高いもんじゃない。スペック言わなければ2000円ぐらいからあります。それとラズパイの Wi-Fi はもともと遅いですよね。ラズパイをホットスポット専用機にするのは割高なんじゃないでしょうか。それに似合うサービスなのか実際に検証してみました。このソフトは 基本的に d e b i a n 系をサポートしています。でも画面の公式サイトを見てみると、ラズパイ、ブルーズアイライトのみサポート。d e b i a n や Ubuntu はベータ版扱いになっています。主なスペックは画面の通りです。うーん、普通の無線ルーターにないのは、 アドブロックだけですね。まずは公式サイト通りにインストールして試します。ラズベリーパイイメージャーでブルーズアイライト 64bit 版を SD に焼きます。ラズパイ側の準備は有線でイーサネット接続しておくことだけです。設定の際にはモニターが要りますが、 運用中ははモニターは不要です。SD をラズパイに挿して起動ライト版は GUI がありませんので初めての方はちょっと戸惑うかも最初にキーボードレイアウトを指定します「other」を選んで「ジャパニーズ」を選択 次にユーザー名とパスワードをタイプします。以上で初期設定は終わり再起動されます。最初に画面のようにアップデートしておきます。終わったら画面のようにタイプします。 5行目の「ローカライゼーションオプションズ」を選び4行目の「ダブルランカントリー」を選択リストから「JPJapan」を選びます無線 LAN は各国の法規に沿った運用がなされるためカントリーコードの設定は重要です ついでながらローカリゼーションは GB にチェックが入ってるんでそれを外してジャパニーズにチェックを入れておきますこうすると GUI が日本語化できます終わるとリブートされ事前準備が終わりました インストール自体はめちゃ簡単で画面のように一行タイプするだけ途中何度か問い合わせがあり全部イエスで構いません最後にリスタートしてくれますこれでもうサービスは始まっています 初期設定値は画面の通りです。ついでながらプライベート IP アドレスには3つのクラスがあります。通常は192から始まる番号が一般的でクラス C になります。172から始まるクラス B というのもあります。ラスプ a p は10から始まる クラス A を採用しています。ジ区分であってどれがいいということではありません早速別の PC から接続を試します w i f i リストに RaspiWebGUI があると思いますパスワード ChangeMe で接続しますこれで、 ラズパイのイーサネットに w i f i 経由で接続した状態です r a エ p a p のコントロールパネルを見てみましょうブラウザを立ち上げて「10.3.141.1」とタイプユーザーはアドミン、パスワードはシークレットでログインするとブラウザにに r a エ p a p のコントロールパネルが現れます ホットスポットをクリックしますワイヤレスモードが 802.11G になっていますポップメニューで選択できるんですが WiFi5 が DIM になってるタブで「コードな」をクリックします下の方に国コードがあり ジャパンとなっていますがこれをユナイテッドステイトに変更して設定を保存基本タブに戻りますワイヤレスモードで 802.11ac が選べるようになっています変更したら設定を保存 もう一度「高度な」をクリックします高度な設定にブリッジド AP モードがありますこれはルーター機能を使わずアクセスポイントにするためのスイッチですこのアプリを試しているということは他にもルーターがあるということなので常識的には ブリッジド AP モードをオンにするべきですそうでなければルーターの下にルーターがある二重ルーターという状態になりますのでネットワーク網が異なる機器同士で通信ができないなどのトラブルが起きてしまいますでもここではあえてオフのままで使用しますセキュリティタブでは Wi-Fi ログインのパスワードを変更できます設定は以上です最初は速度を計測してみましょうネットワーク設定で有線インサネットを停止して普段使いの w i f i ルーターと RaspAP の速度を比較してみます テスト結果から Rasp AP の Wi-Fi 5は Wi-Fi 4と同程度の速度でした。これは Wi-Fi 5のプロトコルはサポートしているが速度は出ないということですね。Rasp AP は基本的に通常の Wi-Fi 4の半分程度の速度ということでした。 でもこの速度は不都合なほど遅いんでしょうか5台の端末を RaspAP 経由で Wi-Fi 接続して YouTube 動画をフル HD フルスクリーンで再生してみますこの時有線イーサネットは無効化して RaspAP のみで2時間再生を試しました 結果は画面の通りです。安定して動作し動画再生も問題ありませんでしたまあ5台の動画再生程度ならホットスポットでも大丈夫ということです速度は速いに越したことはありませんが常用の速度はそんなに必要ないんですよね。 CPU 温度も上がってないし CPU 負荷も小さいようですテスト結果から安定動作は分かった遅いけど実用上問題はないでもこれ利用価値はあるんでしょうかどう考えても無線ルーターがあるならそれでいいですよね普通のヨトだと ラスプ AP でラズパイをあえて一台占有する価値はないと思います。それじゃあ別の使い方はないのかと考えてみました。ア案の末、ライトじゃなくて一般的な GUI のあるラズパイ OS に入れてみたらどうなんだ公式サイトではサポート対象外ですけど。ということで、 やってみましょう。最新のラズパイ OS ブルズアイを起動してターミナルから画面のように一行タイプインストールが終わりましたこれで。 ラズパイ OS を使っている間はホットスポットが利用できることになります安定して利用できるか試します先ほどと同様複数の PC で YouTube のフル HD フルスクリーン再生を行います結果は画面の通りです4台の PC で、 動画再生を行いながらラズパイ OS 自身も同じ動画を再生しましたので都合5台同時再生でしたご覧のように CPU 負荷も大きく発熱もありますラズパイ OS 上のブラウザーでは読み込みが間に合わないのか動画再生中にビーチカーソルが 時折見受けられました。ホットスポット側は再生に問題ありませんでした。この利用方法ならラズパイ OS 利用時のみ数台程度にホットスポットとして wi-fi 提供できます。例えば、来客用ホットスポットの提供と考えれば十分ではないでしょうか？ スマホやタブレットの利利用などにも便利と思います。ただしブルーズアイの利用がメインであってホットスポットも提供できる環境という状態言い換えればついでの機能としての利用ならラスプ a p もありじゃないでしょうかなお話が前後しますが最初のテストで ブリッジド AP モードについてブリッジモードを使用しないで評価を行いました理由はラズパイ OS にラスプ a p をインストールした場合ブリッジモードをオンにすると OS が落ちるんですもちろんブルーズアイライトにインストールした場合はブリッジモードオンで問題ありませんご覧いただき ありがとうございましたパソコン用の椅子を買い替えました愛用の椅子は経年変化で動脈硬化やら乾燥肌状態なので引退当時は高かったけど長年腰を支えてくれました合唱 ネット通販で今風のゲーミングチェアなら比較的安いなぁと感じてたんですが座り心地を試さないと絶対後悔すると思って実店舗で試させていただきました結果事務機メーカー製のオーソドックスな椅子を購入気に入ってるんですが 結構すするんですねかなりいいパソコンが買える値段でしたでもいつまで座り仕事ができるのかなどと思いをはせていると「<音楽>孫がよだれが靴脱げよお菓子こぼすな叩くな蹴るんじゃない危ないから飛ぶな」 ではまた次回。